僕がゆりこたえいがでーす皆さんおはようございます今回あの見てる通り荷物の準備してますなんでっていうはえっ、ー、ともうすぐイタリア2週間2つのイベントで呼ばれてあのゲストの形に出ますイェイ帰ってきますよ帰ってきますっていうより イベントが多くてあの多分2日間だけが実家に帰る<笑>少ねえ<ー><笑>では、えー、とコスプレ屋根、ね、の, の荷物が普通の人とちょっと違う気がするちょっと違う気がするというよりかなり違う一番最初が入れたいなものはグッズコスプレメイクまあだいいたイイベントのイベンントトの <笑>日本で作ってたの写真しさ新種が外国にちょっと売りたいと思いますでは一番の一にああっただん私のサイトにも変えられますよかわいいでしょいろんなことちもしてるし。 買ってくださいでそのあとは日本のねレイヤーさんが結構メイクが必要だと思うからだいたい私はこのボックスを持ってくる全部コスプレメイクが入ってきてますでこれがもう完全にこのままでした感じでパッてで必要なものがハードスーパーハードスプレーウィッグのためにこれを使います結構ねこれピシチしたらもう アルトみたいな 髪, 髪型になるこれがとりあえずのことでで私もねイタリアにもあるの作ってるのグッズがこういう百合子大河の公式 T シャツおしゃれ90年みたいの<笑> 90年みたいここはちゃんとロゴも入ってきますこれといろいろ持ってくるんだけど今ねあんまりないからとりあえずこれでパッて1つプンって。 かわいいでしょかわいいでしょ、う。わいク。でしょチェーキマシーン私の可愛いパチャッ パ, パンとチェキーキをプロのためのチェーキマシーンパッてその後はチェーキーボックスいろいろこれもサイトの中でも買えますよイエーイすごいかわいい 自分でかわいいちょっと気持ち悪いやな<笑>その後はレーが必要なのはっこれねのりだよ実はあのー、一緒とか武器が壊れてるものがこれがピエーって入れてすぐ回せますよ ピ, ューピューか<笑>でこピ 普通のブラシではないウィッグのブラシですまあ普通に使えるんだけどこれがこれが綺麗なスタイルに見せるのえーなんとか下着みたいトゥトゥトゥトゥでは一番大きいものがコスプレ一緒です もうこのままで全部バーって入れてこのまま入れ入 れ, 入れたいと思うウィッグ今回ね SNK のフラダイヤモンドをやる予定ですすごく似てるわなウィッグと私のピントの髪 だけど、イタリアヨーロッパのなんだっけ Electric? <笑>なんか<笑>イタリアのコンセントは違うからもうイタリアで買おう<笑>。 いろんな、いろいろ、クリームとかいろいろちっちゃいおお守りも持ってきますで全部はこの中でパッて入れますで大体私は何、ね、が持ってるのがね12時間ぐらいねかかるからどうやな、どういう間がえー、っとこういう大きいバッグが毎つものあのさああっこではない財布財布ね とかあのー、やっぱり YouTube のためにカメラカメラとかカメラのスタンドカメラのスタンドだなカメラスタンドとえっ、ー、と僕の好きなゲームをこれババンゲームボーイカ o r の今ねランまで遊んでますででこちらパパン PSP! p s p に遊んでるのは1つのゲームしかない7です<笑>そうこれが<笑> 7, 7のゲームを遊ぶのためにワードで買ったでワードでこのゲームを飛行機で終わりたいと思うでパッてパッてハンこれもなんかまだリりルいの7なんとかまだ中終、終わってないからこれをすごく <笑>かわいいかわいいかわいいでしょうこれ。よいしょ。これが必要なものが入れたんだけど自分の<笑>本当の必要毎日上のものがまだが入れてない。なぜというといつもイベントのためとかコスプレのための必要なものを持ってきてから何が スペースが空いたらなんかファンスとかあのソックスとかでだいたいたあの皮膚がすごく少なめで い, いろいろ持ってくる自分のチャっとちなんか例えば T シャツが3つぐらいとかこれが2つぐらいとかで結構<笑>結構結構だめだな<笑>で一番のその後はやっぱりレイヤーとして日本の文化として名刺だ こちらあの外国のイベントはねみんな名刺が持ってないんだけど私はやっぱり名刺文化がすごく好きだから名刺作るのが好きこれ が, これがバンダイナムコの公式あの鉄拳のコスプレイヤー今回 SN… SNK1 つのイベントでやるんだけど次のイベントはリリーこのコスプレもやりたいと思 う, う多分もう1つの荷物が必要かもしれないでこれ 私のコミケとか、あのー、結構日本のイベントにも出してる名刺がいろいろコスプレができるレイヤー自分のロゴもかわいい<笑>持ってきまーす<笑>でイ ベ, ントイベントにもちょっと動画を撮りたいと思うので来週はぜひ見てください<笑>ではこれはコスプレイヤーのバッグがやっぱり ちょっと、<笑>ちょっとプライオリティが違うプライオリティがかなりは違うんだなこの動画が好きだったらいいねをしてコメントしてレアさんとかだったら何か入れるとか思うとかおすすめとかあったらあとは自分何か入れるとかちょっと知りたいと思うのでぜひコメントしてくださいあとはチャンネルに登録してねちゃんとピンピンピンピンにも登録してねまたねバーイチャオー